こんにちは g です今年最初の動画は VPN ゲートのお話とネットワーク速度のお話2本立てです。えー、!?VPN? ラズパイで VPN というと VPN サーバーを立てたとか VPN クライアントのインストールとかでもそんな話はしません。 この動画はラズパイを日常的に使う PC として評価することにありますから、どうやって VPN をうまく使うかがテーマになります。VPN と言っても色々あるんですが、今回はオープン v p n を取り上げます。はじめになんで VPN なのか、インターネット利用時の問題点を考えてみます。国家がファイアウォールを設置して、 特定のコンテンツを制限したり、国民を監視するなどが、今も多くの国で行われています。幸い日本やアメリカ、ヨーロッパ諸国などでは、国によるファイアウォールの設置は法律で禁止されています。国連人権理事会でも、インターネットアクセスは市民の基本的人権であると決議されています。 まあ人権理事と言ってもロシアや中国も理事国なんで怪しさ満載ではあるんですけどね画面をご覧ください緑はネットが自由な国黄色は一部制限がある国紫は制限や検閲がある国になりますネットの世界も不自由であふれてるんですねアメリカは緑 紫じゃないのかな検閲とか締め出しとかやってますよねでもファイアウォールが設置されててもそれを乗り越えて自由にネットにアクセスする方法の一つが VPN です。インターネットを利用するとあなたの IP アドレスが記録され行動パターンが解析されて広告発信などに使われることがあります。いい感じの広告が いいタイミングで来るのはそのためですが、言い換えれば IP アドレスから個人特定される可能性があるということです。VPN を使うことで IP アドレスを隠すことができます。特に公衆 Wi-Fi はザルで、情報ダダ漏れ。そんな時こそ VPN が必要なんですね。前置きが長くなりましたが、 実際に VPN ゲートを見てみましょう画面の URL をブラウザーで開いてくださいこのサイトは筑波大学による学術実験プロジェクトでソフトイーサーの技術がベースになっています従ってかの天才プログラマーのぼり氏も関わっているのでしょうねここでは多くの VPN 中継サーバーが公開されていて 無料でで利用できます。中継サーバーは世界中のボランティアによって運営されていますただし VPN 中継サーバーを全て公開するとそれらがブロック対象になるいわばいたちごっこになるので毎日異なるサーバーが公開されています私の場合は毎月サーバーを更新していて何月のサーバーといった名前に変更して 複数のサーバーがいいつでも使えるようにししてて運用していますサーバーバの選び方は回線品質が高速かつピン値が小さいものがあなたにとっていいサーバーになりますサーバーには DDNS 名にパブリックの文字が含まれるのとそうでないものの2種類がありますパブリックがつくものは 停止すすることなく安定しして動作しますそうでないものは一般企業や個人運営のサーバーになりますが、ポート制限が少なく比較的高速なものが多いのですが、不定期運用なため利用できないことがあります。回線速度や安定性は中継サーバー次第なので、いくつか試して快適な中継サーバーを探しましょう。 では実際に OpenVPN を使ってみましょう。ウェブサイトで中継サーバーを選んで OpenVPN の欄で OpenVPN 設定ファイルをクリックします。この時は別タブで開いた方が便利ですね。ホスト名が埋め込まれている OVPN ファイルをクリックしてダウンロードします。TCP と UDP。 2つある場合は UDP の方をダウンロードしてください。ダウンロードされるのは拡張子が ovpn のテキストファイルになります何個か vpn ファイルをダウンロードしてくださいラズベリーパイ OS での OpenVPN の利用はちょっと厄介なので今回はパスします部分2までの場合はとても簡単です ネットワークアイコンをクリックして VPN コネクションズから Add は VPN コネクションを選びます中央のポップアップメニューで Import は SavedVPN コンフィギュレーションを選んで Create ボタンをクリックダウンロードした VPN ファイルを指定してくださいまたはコントロールセンターから Advanced Network Configuration を選んで プラスアイコンをクリックするとポップアップメニューからもインポートはセーブド VPN コンフィギュレーションが選択できます再度ネットワークメニューの VPN コネクションズを選ぶと VPN サーバーが選択できます VPN サーバーを選んでうまく接続できるとネットワークアイコンが変化しますサーバーによって接続できないことがありますのでその場合は別のサーバーに切り替えますブラウザを立ち上げて画面の URL を表示しますこちらは今の接続情報を表示するサイトです ご覧のように今は茨城からアクセスしていることになっています。実際には茨城から500キロ以上離れたところからですけどね。IP アドレスもマスクされ異なる値になってます。全ての国で全ての中継サーバーが利用できるわけではありません。例えば欧米のサーバーは日本からは利用できないようです。 また国によっては DDNS ではなく IP アドレスの埋め込まれたファイルが必要なことがあります。それでもダメな場合は諦めて別の中継サーバーを試します。パブリック以外のものは接続できないことがあってトライアンドエラーで最適なものを探さなければなりません。中継サーバーのスペックや混雑具合で ネットワークが極端に遅くなる場合は速いサーバーに切り替えます目安として通常接続の半分程度までの速度低下なら速いサーバーと言えます2本目の話題ですネットワーク速度なぜ誰もこれを話題にしないんでしょうかラズベリーパイのネットワーク遅くないですか Mac から検証の様子をご覧ください。以前から遅いんじゃないかーって感じてたんですが、実測してみました。他の影響を受けにくいように、早朝に端末1台だけ接続する環境でラズパイと Mac を測定比較してみました。Google と f ァー s t の2種類のスピードテストで計測しました。 繰り返しテストしてダウンロード速度はおおよそ 600Mbps 前後でした続いてラズパイで同じテストを行いますもちろんこの時は Mac はオフラインですラズベリーパイ OS64bit と部分2の比較もしたんですが同様の傾向でしたいずれの OS も IP6 が有効であることを確認しています。また DNS が未設定でしたので DNS 設定も試しましたが結果は同じ。結果はご覧のようにダウンロード速度はおよそ 170Mbps 前後でした。Mac との比較では半分以下の速度ですね。 Wi-Fi も同様に大きな速度差がありましたので、ネットワークコマンドラインで確認してみました。レートの値はいいんですが、実測では 5GHz で 70Mbps、2.4GHz で 40Mbps 程度しか出ません。テスト環境は次の通りです。 ギガビットイーサ t と Wi-Fi5 サポートのはずですがそんなスペックの速度出ないようですこの問題についてはネットワーク関連のファームに問題があるかまたはハードのスペックを出せないような何かボトルネックがあって意図的に速度制限をしているかなどが考えられますいずれにせよラズパイのネットワークは遅いことが確認できました 日常使いなら問題のない速度は出ていますがカタログ通りではないということですご覧いただきありがとうございました長い正月休みもコロナ対策で外出を控えていました蛍光灯を LED 化すると言い訳して欲しかったドリルドライバーを買いました 廃工機の製品です。とってもいい製品でお気に入りです。でも効かない会社だなぁと調べたら、日立工機だったんですね。そっか、日立グループじゃなくなったから、タちの字を取って廃工機に変えたんかなそれとも社長の名前だったりして、 ではまた次回。